はい、じゃあそれでは授業の後半に入りたいと思います。一応、先ほど最後のところですね、その、うんと、まあ、あの積分を考えるためにこう、豆腐を考えましょうって、豆腐のモデルを考えまして、でまあえー、と今考えている、その、閉区間ですね、平区間 i を、まあ、細かく分割したうちの1個の i の, 愛の i の ij というのを取り出しましまで、その large i の ij の豆腐、まあ、を取り出したときに、まあ、その上の面を見るわけですね。そうすると、あの高い面と低い面がありますので、まあ、高い面の方を large m の ij としますという定義を、一、え、応、ー、ちゃんと書きますと、えー、とまあこういうふうになるんですけれども、その fxy の 中でその xy がこの小さい長方形、えー、large i の ij を通っている中でのそのえと上限ですね。で、一応もう少しきちっと書きますと、xy は large i の ij の中でのその fxy の上限をまあ large m の ij と書きます。それから まあ、small m の ij に関しては、えっと、逆に、えっと、f の値の一番近いところですね。まあ、一般には、えっと、加減なんですけれども、今これもちゃんと書きますと<笑>で、ちなみに、この加減という言葉は、あの、英語でのインシグナム の, あの頭文字のインフっていうのを取ってますので、よくインフって呼びますけれども、 まあ多くの場合は最小値に置き換えることもできます。で、xy がこの large i の ij の長方形を動く際のこの fxy の間の加減を small m の ij と置きます。で、でまあ、これに対して、 まあ、これと同期、うんと、この大きなですね、もともと与えられた大きな有関閉域感、愛情で、この愛と、それからこの今さっき定義した、この導入した豆腐の体積を定めるその量として、次の2種類を考えます。 はい。えっと厳密には今のところはまだそのこの長方形愛情のその豆腐の体積を正確にこう計算はできていないのでそれを禁じする量をまあこの今作ったですねこのえと長方形の分割愛の分割とそれからこの立体を使って考えるということになります。 に以下の2種類を定めます。<音声>えー、っとまず最初に定めるのは過剰和と呼ばれるもので。 でえー、と記号としましてはあの S の、大文字の S の上にバーをつけて、でスモール F セミコロンデルタ、まあそういう記号を使います。で、その定義は、うんと、教科書ですと、166ページの真ん中らへんにありますけれども、 えー、i が1から n までの和で、えー、j が1から n までの和で、うジんと、えー、M、の i j る x i から xi マイナス1、えー、と、y の、ん、えー、と、j マイナス y の j マイナス1と。 でこれが一つ目ですね。この意味については、もう一つの体積の近似を書いてから説明します。もう一つは、不足和と呼ばれるものでして、でこれは、S の下に棒をつけます。で、F セミコロン、 どじというふうに書きますけれどもで、まあ、その式は、えー、とまあ過剰和の場合とほぼ同じですこの和の取り方も一緒ですえー、と i は1から n までの和を取ってその中で j は1から m までの和を取ってで唯一異なる点はこの small m の ij ですねえー、と上で定義しました、ね、その small m の ij を使うというところですね いいでしょうか。で、皆さん書いたら、今度その過剰は、不足はのそれぞれの意味を説明したいと思います。ここまでいいですかね。ですか。はい。えっ、ー、と実はあの過剰は、不足はも、えっ、ー、と今先ほど説明しましたこの。 あのこ切り出した豆腐の体積をあの禁じしたものなんですね。で、過剰和の場合は、あのどういうふうに禁じしたかというと、えー、ここにラージエムの IJ というのが来ています。でラ a r g e の IJ というのはどこかというと、ちょっとすみません、あの黒板を下ろしちゃいますけど、こ の, この1個のちっちゃい豆腐の中で、この一番背の高い部分ですね。この背の高い部分で したとですので、本当はこの上面は少し下がっているんだけども、これを背の高い部分の直方体として考えたわけですね。ここで天井が平らなこういう直方体を考えた。こうして考えることで、今考えている本来測りたいこの豆腐の体積よりはちょっと大きめの。 解析を計算することになるっていうことに注意してください。で、で、実は、えっと、この、この部分っていうのは、XI、x i x 1け y j 1 -J -J -J というのは、この底面の面積なんですね。この底面 の, の, 底 面, の面積、えっ、ー、と、実は、この座標、これが i の ij っていうふうに名前がついているということは、えー、とこの x 座標が、えっと、x の i、x の i-1、それから y 座標が、 Y、の J -1、y、の J とこういう座標の取り方になっていますので、ですので、この1個っていうのは、実はこの小さい、細切れにした豆腐1個を考えて、しかも、高さをこのあ豆腐に対して、この高さですね、高い方に高さを揃えた直方体を考えたということになります。で、この直方体、こういう直方体を、この<笑> i を分割した全部の。 部分について足します足したのはこ れ, これですね。で、えー、と皆さん見てわかるようにその赤い直方体っていうのは本来体積を測るべきその豆腐よりも少しずつあの全部体積が大きいですのでそうするとこれ全部寄せ集めた結果もその本来あの積分でこう測るべきその豆腐の体積よりもちょっと過剰であるということが見てわかると思います。 そういう意味で、ここに名前を過剰和というふうにつけているということに注意してください。で、で次に、じゃ不足はの方は、どういうふうにつけたかっていうと、やっぱり同じようなアイデアなんですけども、ポイントはこのスモール M の IJ っていう部分でして<笑>、この場合ですと、この、この、 ラージアイの ij っていう領域の領域でこの関数の値が一番小さいというのはここの部分ですね。今度はこの一番低い部分に合わせてこう長方形を定義します。で、これがあのこちらの s ー a l l m の ij なんですね。で、あの残りの x i x i け× y j y の j 1というのは先ほどの過剰和のときと同じようにこの直方体の底面の面積を表しますのでそうすると全体としてはこの本来面積を測るべきその豆腐よりもちょっと小さめの直方体の面積、体積ですね。本来体積を測るべき豆腐よりもちょっと背の低い小さめの直方体の 体積を測ったことがありますですので、えー、っとそういう意味ではその本来体積を測りたい豆腐の体積よりこれはちょっと小さくてでそれをあのこの、えー、っと積分をする有解成育間 i についてこう全部寄せ集めたので寄せで集めたものも、まあ、本来測るべき体積はちょっと不足しているという意味で不足はという名前がついています。ここまでいいでしょうか。 えー、ともう一回復習しますと過剰和はその本来測りたい豆腐よりもちょっとずつこう高い大きい体積を測っているもので逆に不足和というのはその本来測りたい豆腐の体積よりも少しずつこう体積の小さいものを測っているということになります。で,、うん、でそうするとですねあっとまあ この積分したいと思っている領域この i をですねこう分割することによってこの過剰和や不足和といったようなこの体積えと本来測りたい立体を近似するこうものの体積が定義できるんですけれどもそこでちょっと皆さん想像してもらいたいんですがその i の分割っていうのをいろいろ変えてみます。例えば分割の、えー X 軸方向の分割の個数ですとか Y 軸方向の分割の個数を変えたりとかあるいはある分割の間隔ですねあるところで分割を詰めて別のところで分割を広げてみたりとかいろいろな分割の仕方を考えることができます。でこれからやるその重積分っていうのはこのあらゆる種類の分割を考えていくんですね。でそこでちょっと一つ気をつけてほしいのはうんと 注意としましては分割を細かくすると細かくっていってもその数学的に細かくっていう定義は何じゃっていう話になりますのでここではあまり深い気はしませんけれども 例えばそうです、ね、あの分割の個数を大きくするより細。より細かいって言っちゃいましたね。<笑>だからあの例えば 10, 10分割にしていたのを100分割にするとかですね。でそうやってこう分割の個数を例えば多くしましょう。その時に、えー、この過剰和や不足和っていうのは、えー、と分割をより細かくすると大きくなるでしょうか小さくなるでしょうかっていうのがえっ、ー、と まあ、ポイントなんですけれどもじゃあ例えば分割をより細かくしていった場合にこの過剰はっていうのは大きくなるか小さくなるか皆さんちょっと考えてみてみましょうえと分割を細かくした場合ですね分割を細かくした場合過剰は大きくなると思う人小さくなると思う人はいそうですね皆さんその緩和あたりですそうですね小さくなります例えば分割を細かくするとその過剰は小さくなる 過剰は小さくなるそうですね、えー。ということは不足はについても多分皆さんあの正しい感をお持ちだと思うので省略しますが、えー、不足はの方は実際と大きくなると。いう点に注意してください。で、まあ、一応こういうその事実を踏まえて次のステップの話に進んでいきたいと思います。ここまででいいしょうか よいしょ。それで、うん、えっ、ー、と次に出てくるのが。 定、え、積、ー、分と仮積分というそういうアイディアです。でえと今皆さんに確認したようにそのえと有害月間 I をですね分割を細かくしていくと過剰はだんだん小さくなって不足は大きくなりますとそういうことが実際に数学的にも証明ができます。そこで ここではちょっと想像力をたくましくしてっていうことを数学ではよくやるんですがえっと愛の分割を全て考えた上でって言ってるんですけれども実際に愛の分割を全て取ってくるってことは あの不可能、現実では不可能なんですね。というのは、のの実数はあのたくさん存在していますので、分割の組み合わせというのもたくさん存在しています。ですので、実際に全て取ってくるとことはできないんですけども、頭の中でこう愛のいろんな分割を考えるということを想像してみましょう。そうしますと、そうしますと、実は、 うんと、ちょっとまず最近に記号を書いてしまいますね、それから記号の意味を説明したいと思います。 えっ、ー、とまず最初にこの S のバーの F というのを書きました。でこれはどういうものかというと。 これは先ほど定義した右の黒板の定義した過剰和なんですけれども過剰和っていうのは先ほど確認しましたように分割を細かくするとどんどん小さくなってきますしかしこれは皆さん直感的には不思議かもしれませんがゼロになるああまあ今考えている一般の場合ではゼロになるわけじゃないんですねある有限の値で止まります どどどどんんんん細かくくしてててどんどん小さくなってもそれは何で言えるかっていうと実は過剰はっていうのは不足よりも必ず等しいか大きくなるっていうことが直感的に分かるんじゃないかと思うんですけれども先ほど一個一個の小さい直方体とった時に赤の直方体の体積っていうのは青の直方体よりも面積が等しいか大きいですからそうすると 側足の定義に使った青い直方体よりこの青い直方体より赤い直方体が線が小さくなっていことはありえないわけですね。そうすると、うんとこの過剰はっていうのはどんなに分割を細かくしてもある有限の値を下回ることはないということが言えるんですね。で、その下回ることがないっていう有限の値を ラージ S の上のバーの F というふうに書きます。で一応もう少しあのきちんとした定義を述べますとこれは加減、まあ、インフィマム加減なんですけれどもこのいろいろなあらゆる i の分割を考えてこの過剰和を取った時のその過剰和取り得る過剰和の値の加減っていう意味ですね。 これ以上下回ることは、この値を下回ることはありませんというその加減をこの S の上のバーの f というふうに書きます。でしょうか。えっともう一回確認しますと、過剰和をえっと取るんですけど、あのあらゆる I の分割をに対して過剰和を取ったときに、この過剰和はこの値を下回ることはありませんというその加減の値ですね。これをあの S の上のバーの f というふうに書きます。 で次に同じようにえっと今度は下のバーの F っていうのもあるんですね S の下のバーの F っていうのは今度は逆にその不足和の方に対して定めるんですけれども。 今度は 不, 足和ですね不足和を愛 の, のあらゆる分割に対してこう考えます。そうしますと実はこの不足和っていうのは あ, のある値を超えないっていうことが分かるんですね。先ほどと同じ論法でこのちっちゃい直方体の不足和に使う直方体はこの青い あ の, 辺の高さを持つ直方体なんですがそれはあの先ほど言ったように今度は過剰のを計算するときに使うその 赤, い赤で書いた辺をよりも高さが高くなることはないですからそうすると不足はは逆 に, そのどんなにどんな分割を取ったとしてもある値をある実数の有限の値を上回ることがないということが言えます。で そこでそのいろんなあらゆる愛の分割に対してその不足和を計算したときにえこの値を超えることはありませんよっていうそのうんと上限ですねえと<笑>さっきもちょっとやりましたけどもこの上限をこの S の下のバーの F というふうに書きますでえと実はこの あの定積分とか化積分っていうのは こ, このことを言いますね。えっとこの、えっと、過剰和から作ったこの S の上のバーというのを定積分と呼びます。で逆にこの不足和の方から作ったこの S の、えっと、アンダーラインの方を化積分と呼びます。 でこのとき、もともとの過剰は不足はの定義からです、ね、その定積分と化積分の代償関係が決まっているんですけれども、このとき、化分と、それから定積分ですね。 代、え、償、ー、関係が決まっているんですが、えー、と等しい場合もあります等しい場合もありますけれどもあの異なる場合もあります。異なる場合はどっちが大きいでしょうか、えー、ちょっと皆さん考えてみてください。えー、とちょっとじゃあここでも一回投票を取りたいと思います。 えー、ともし定積分と化積分の値が異なるときにはの代償関係として定積分の方が大きいと思う人は手を挙げてください。はい正解は、えー、定積分ですね。でんでかっていう と,、えー、ともともと定積分と化積分を定義する際にこの過剰和と不足和を使っていました。で さっきちょっと確認するのを忘れちゃったんですけれども過剰和と不足和の間は常にこういう関係が成り立っていますある一つの分割に対して。というのはここでやっぱりこの図に戻るんですけれどもこの図に戻ってわかるように過剰和を定義するに使った赤い直方体の方が不足和を定義するときに使った青い直方体の高さがあの等しいか高いですよね。 ですので過剰和の方があ1つの分割に対しては過剰和の方が不足和よりも等しいか常に大きいということでその上限下限を取った場合にも代償関係がやり成り立つということでえっ、ー、と上積分と下積分の代償関係としては上積分と下積分が等しいかもしくは等しくない場合には上積分の方が必ず大きくなるという性質があります。 ここでいいでしょうか。<笑>えー、というわけで、その、まあ。あの、過剰は、あの、豆腐の、今日は豆腐のモデルからですね。この過剰は不足はの定義をして。定積分、仮積分の定義をして。で、ようやく重積分の定義をする時が来ました。えー、と、これが。定義。 5.1 と言いまして、あの教科書でその167ページの真ん中ぐらいになります。えっと定義 5.1 一応、うんと問題設定を書きますと、i i ですね、i は R2 の誘拐閉空間とします。 えー、とですので今の問題設定ですとこういう話ですねこの7枚目の黒板にいって考えたようなこういう領域のことを愛と置きますということですね。でそれから fxy というのを i で愛情で定義された誘快な関数とします。 この時にこの時ですねえっとこれがと今まで喋ったあの説明しましたこのえと分割を考えてそれからその愛の分割上で過剰和不足和を考えてでさらにその過剰和不足和に対して使ってその定積分過積分というのを考えた時に の F の i で の, その定積分とですね、その F の i での化積分が等しくなるときを満たすときですね、満たすとき、えっと、F は。 F. はリーマン積分可能であると言います。<笑>のだいぶその道のり長い道のりを通ってきました。これでようやく。その F. は積分可能と。ということが定義できまして。 でこの値ですね、このとき、この値を、ここの定積分、もしくは化積分の値を、このような積分記号を使った この項目で表します。表して、これを。愛情での。まあ関数 F の重積分と。 さらにこの i を, <笑>をこの重積分の積分領域と。 えー、というわけで今日はまああの二時間近くかかったわけですけれどもようやくまず誘拐閉区間上の重積分の定義をしました。えとまあなかなかここの話はまあしこう例えば試験には出しにくいのでそのあまりこうあのな、ー、んでしょうねお。 こうああまあ出しにくいとは言っても出さないとはこう断言できませんから<笑> と,、まあ、とりあえずなんか言葉の意味を確認したりするようなテストには出すかもしれませんけれども、うん、まあなかなかその難、ね、複雑な証明なんかはしにくいかもしれないんですけれども一応そのアイディアをですねちょっとあの、まあ、理解してもらえればと思います。で一応こういういアアイディアでその数学のある理論が その作られているとこです、ね、そのまああの関数といってもその現実にはあの我々がよく見る関数のほかに い, いくらでもそのえこんなのがあるのっていうようなそのある意味病的なものとかですねそういったものもあの数学の上では定義したりすることができます。で逆にそういったその それまでその人間人類が我々あまり考えてこなかったものをこうあの想像力を豊かにしてこうか想像を巡らすっていうのがまあ新たなのまあ数学の理論の定義につながったりしますしまたそれは単にその数学の理論とかそういうものにとどまらずそれは一つ の, あの人間のまあ世界観っていうんですかねまあただこれはあの主にその西洋的な アイディアが中心だと思いますからその的な世界観かもしれないけれどもそういう世界観をですね新たにこう視野を広げるといったようなこともにもつながってきたりすることもあります。実際にそのこれまで の, その自然科学まあこれもやっぱり西洋の視点ですけれども西洋の視点での自然科学の進歩っていうのはそういう人間の世界観をこういろいろい そ, のそれまでは想像できなかった範囲にこう広げてきたという面もありますのでえまあそういった意味でですねこうあの数学ってこ う, こういうふうにこう形作っていくんだっていうのを一つ の, あのまあ例として見てもらえるとあのいいかなというふうに思いますま。ああそれが好みかどうか皆さんにお任せしますけどねとりあえずこういうことをやってるわけですね。こでこでいいでしょうか 何か質問などありますか、はい、で、えー、と一応、誘拐・フ区間上で の, その重積分の定義をしましたので、まあ、必然的にといいますか、今度はその一般の誘 拐, あ誘拐の集合 で, です、ね、やっぱり重積分を定義しないとなかなか不便ですので、まあ、そういうこともやりたいと思います。 えー、としうかじゃあちょっと黒板少し隙間が空いてますんで有効に活用しましょう。 えー、とこの一般の有観集合の場合に進む前に一応ちょっとこの場では時間がなくて省略時間がないとかあるいはちょっとあのやや複雑な話なので省略するところもあるんですがその点について少し言及しますと例えば先ほどのですね形でその定石分化石分を使ってえっ、ー、と まあ、有解閉管上の重積分というのを定義したんですけれども、えー、例えば、えー、先ほど定積分化積分使うとった時にはそのあの豆腐の豆腐をあの1個の豆腐小さい細長い豆腐を禁止した、えーとまあ、一番背の高い直方体と一番背の低い直方体を使って定積分化積分というのを定義したんですが実際にはあの 最高地点最低地点でなくてこの豆腐の中 の, その関数 fxy にとる任意の地点を使って直方体を定義してもこの重積分がちゃんと求まるということを性質も知られております。それからあと先ほど重積分や化積分を定義する時にそのあらゆる分割を考えますっていうようなことをまずやったんですけれども。 であらゆる分割の代わりにですねそのもう少し単純な分割として例えばどんどん分割の個数を増やしていって、えー、と分割のサイズですねあの幅を狭めていくっていうのが分割の一つのやり方としてありますが実際にはその分割の個数をどんどん増やしていって個々の分割の幅をどんどんどんどん小さくしていけば あの十分であるあのこの定石分や化石分はちゃんと定義できるしあ と, あの、えー、と重石分が定義するときには重石分の値にそれが等しくなるというようなこともあの知られています。まあ、以上ちょっとそれはあの少し細かい事実ですので、まあ、ここでは省略しますけれども、うんまあ、そういう話もです、ね、使われることがしばしばありますので一応あのそういう内容があるということだけ紹介しておきます。で 今度はその一般の有解集合の場合の重積分の話に入るわけですけれどもまずここではそのユークリット空間 R2 の空でない有解集合を D とします。 えー、それでうんとまあ本当はここの隣にこの図を描きたいんですがちょっと あの今高さが足りなくってそこに図を描くと2枚の黒板にまたがってちょっと見づらそうなのであの下の黒板の方に図を描きますが、まあ、例えばこういう「勇、え、快、ー、な集合<笑> D」というのを考えましょう。で でこの時に、えー、と使うアイデアなんですけれどもこの D をすっぽり覆うような誘拐閉域間というのを考えます。まあ、誘拐閉域間ですのでその X の範囲がここからここまで Y の範囲がここからここまでっていうことになるんですが、まあ、こういう誘拐閉域間を考えます。 のでの D という、まあえー、と空でない誘拐な集合に対して、まあ、I というのをその D をすっぽり、えー、含むような誘拐閉間を取ります。 でそして、この有観閉域間愛情で、その F チリの XI という関数をこう考えるですね。考えるとか定義するんですね。で、それはどのように定義するかというと、 この点がこの有拐集合 D の範囲では有拐集合この XY 点が D の範囲では当たられた関数 FXY の値を取るようにしなさいと。 D, D の外にあるこの i の点に対しては0を返すように定義しないとそういう関数を定義にするんですね。ですのでそうですねさっきの豆腐のモデルだとどういうことを考えるかという と,、えー、とまずその。 まあ、Z イコールで、こう、上面を定義した豆腐がありますよね。で、それを、まずこの有界閉域間 i の範囲でこう切り出してきます。<笑>そうすると、こうあの、豆腐の中で、えっ、ー、と、この i、この有界閉域間 i にですね、長方形で囲まれるような部分でこう、切り取られた豆腐が出てきますね。で、さらに今度は、この i の中にある有界集合 d に あのを囲むようなあのか型型ですね皆さんよくクッキー作るあのもしかして女性の方はクッキー作る時に、ね、こう型抜きなんかやると思いますけれどもそのクッキーを抜くような型をこう考えるわけです、えー、この誘拐閉館 D の境界に合わせてよう、ね、な型を考えて<笑>でそこでこの豆腐を 型, 型抜きっていうかパッと切り抜いてですねでこの 周りの部部分は全部なくしてしてままいますそうするとこの D の部分だけこうこんなふうになったあの豆腐が切り抜かれてくるのが想像できますでしょうかで。で一応関数としてはこの D の外側のこの長方形の部分まで定義されているものとして ただしその値はですねこの D の範囲ではこの豆腐の高さなんだけれどもこの D の外のこの誘拐閉鎖の中ではゼロと。でまあね高さゼロの豆腐はちょっと現実にはありえないんでそこは豆腐はなくすしかないんですけれども一応そういうこう途中でこう急にカクッとこの D の部分だけ盛り上がったような関数を考えるというのがこのアイデアですで。 と定義するとで、これは、えっとえっと、実はあの、教科書の方でいくと、だいぶページが進むんですけれども、178ページのセクション 5.4 ですね、重積分定義その2の中にあります。 でえこういうふうにして考えたあの F チリアという関数に対してえこの積分を考えるというのが次の定義です。<笑> えー、と教科書ですと、えー、教科書178ページの定義、5.4 というところにあります。で、で一応あの、D と I をですね、今 の, あの定義にしたします。そのときに、あ、そか、D と I。D と I は、 まあ、上と上でしょうかな上の定義とすると。えっとちょっとお断りしておきますがここで上と言っているのはあの論理的な上であって物理的な上とは限りません。だいあの我々そのこういう自然科学の 論文や書物を書くときには、あの横書きで、えー、横書きで、まあ、ヨーロッパ方式ですと、あの左から右にこう一行書いて、それを上からしてこう書いていくという形になりますので、あの以前書いたものを以前定義したものを上のというふうに呼ぶことは、あの論文などでよくあります。この場合はこの上っていう意味ではなくて、この前に書かれたあの黒板の定義っていう意味ですので、あのちょっと気をつけてください。 あのしばしばこういう書き方をしますので物理的な上じゃないというこ と, とは限らないというころですね。今の場合は右もしくは右上ですね。あのまあ、黒板でいうとそのより前の番号の黒板に書かれたものとします。ですのでここですと、まあ、D は空ールな誘拐な集合として I はその D を包むような有拐閉鎖というふうに考えてください。で えー、っとこのときに、この時、その今考えている、あ、あ、そっか、つ、F、F、F はいいのかな。ああ、と、そうですね、F、ごめんなさい、F もですね、F、F。まあ、F も先ほど手にしましたので、F と、えー、っと、あ、そっか、それから F 地理はですね、すみません。これ、こちらもここで考えたとりにしましょう。で、 この時その F が D においてリーマン積分可能であるというのをどう定義するかというと実はこちらの下定義した F チルダですね F t ルダが I において、I っていうのはその誘拐閉域間ですね。誘拐閉域間 I において、リーマン積分可能という概念で定義をします。 えー、とちょっと分かりにくい人もいるかもしれませんけれどもそのどういうアイデアかっていうとその今はその一般の D というこの誘拐が集合で の, その積分を定義したいよという時にそれを無理やりある意味無理やりそのさっき定義した誘拐閉環上の積分に帰着させるんですね。それはどうやって帰着させるかっていう と,、えー、と2つ あの設定すべきことがあって一つはこの領域ですね積分領域積分領域はさっきは有害閉域間でしたからどういう有害閉域間にすればいいかっていうととりあえずとりあえず D を含むような有害閉域間を1個持ってきなさいとでもう一つは関数ですね関数をどういうふうに定義すればいいか、えー、と関数としてどういうふうに定義したかっていうとこれもかなりこじつけっぽいんですけども数学的にはちゃんとあの数字が通っていて D ではこの fxi の値を取るけど その外ではゼロですよというそういう数をいわばでっち上げたんですね。でこういった あ, のいわゆる、まあ、ある意味でっち上げた関数に対してあのこれがこの i 誘拐閉鑑 i でリーマン積分可能であるときにこの F はこの目的の誘拐集合 D でリーマン積分可能ということにしましょうというふうに定義をするわけです。 で、しかも、それでその書き方なんですけれども、その書き方の積分のその値なんですが、これは F の D 上の積分ですね。F の D 上の積分というの の, の量も、 この定義に使いました、この F チュリダの愛情の積分をもって、この積分の量も定義しますというのが、この一般の誘拐集合上の 十の政治です。 もうそうですねだんだんこう疲れてきた人もいるかもしれませんが、えー、っともうちょっとそうですねあのこの一般の誘拐集合かい集合上の石分についてはあのいくつかあの見るべき点があるんですけれどもまず一つ目の注意としてはこの。 一般の重積分に関する注意としてはえと今はその重積分を定義するときにこの D を含む有解閉域間 I っていうのを取りましたこの I の取り方っていうのは一つとは見らなくていろんな取り方があります要はこの D を含むようなこう有解閉域間を決めれば決め方っていうのはいくらでも決められるのであのまあ D さえ含んでいいればいろんな取り方がでできるわけですねであの注意しておきたいのはそのこの重積分 の, その、えー、積分可能性とそれから積分の値というのはこの i の取り方にはよらないということですね。一応その d, d さえ含んでいればどういう取り方をしてもあの重積分が存在する時には存在するしあとその重積分の値も常に一定であると。 ということに気をつけてください。そうしますと、Fxy の d 上での積分可能性と、および積分値。 は、えっと、有界閉間 I の取り方にはよらないという事実があります。もちろんこの有界閉間 I はその D を含むように取る必要がありますけれども、まあ D さえ含んでいればどういう取り方としても。 あの積分が可能なときは可能だし積分値も一つに定まるということを言っています。ここまでですか。それで。 じゃあその一般 の, その重積分において残る問題は何かっていうことをちょっと確認しますけれどもえっと一応ここまでの話でその Fxy っていう関数がその有害な集合 D においてそのリーマン積分可能かどうかっていう話については。 fxi が融解集合 d において、リーマ積分可能かどうかっていうことに関しては、実は次の問題で置き換えることができます。それは今先ほど あのちょうど重積分の定義をしましたようにこの F チェーラの xy ですね F チェーラの xy がその有界平和間 i においてリーマ積分可能かという話にっと。 されますで、えー、と実はそのさっきですねその誘拐この閉区間 i の積分をその考えたうんときにまああまりちゃんと言ってなかったんですけれどもその積分を考えたときにあの大事なアイディアの一つとしてその誘拐閉区間 i でこう分割を分割した時 の, そのこの豆腐各豆腐の体積っていうのは実はこの一個一個の小さな長方形 の, あの面積に基づいてこう体積計算されたってことに注意してください。この面積がちゃんとあるからあのこれをあの底面にするような一個の豆腐もしくはそれを禁じした 直方体の体積を計算することができたというのが実は重要な話でしてここでそのもう同じようなことをやろうとした時に実は問題になるのはじゃあこ の, あの有害の集合 D というのはあの面積って常に決まるんですかどんな時に決まるんでしょうかここで面積が決まればこの D の面積が決まればまあその上で この豆腐の体積が決まりますから積分可能であるというふうに言えるわけなんですが大事なことはじゃあこの D の面積っていうのが常に決まるのかあるいはどんな場合に決まるのかってことをきちっと調べておくことが必要なわけです。ということで、えー、とこの FXI 入会称号 D においてそのリーマ積分可能かどうかっていうのはえ さらに、問題を見ていきますと、この D ですね、この誘拐集合 D というのが、このもともとの空間、ユークリット空間 R2 において、これはちょっと初めて聞く言葉だと思うんですが、 えっとジョーダン加速という言葉を使います。これは言い換えれば、えっと面積が定まるかっていうことをあの可能かっていうことを意味しています。 あ見えますか。<笑>ということで、えー、と実はそのこの一般の重積分がその可能かどうかっていうことを調べる場合にはもう一つその課題が残っておりまして、えー、それは。 fxy が一般の誘拐な集合で積分可能かどうかっていうのを調べるためにその与えられた誘拐な集合 d っていうのがまあ面積がちゃんとあるかどうかってことですね。それを含めてそのじゃあどんなときにこの fxy が重積分可能かっていう一つのう 人の十分条件を見ていきたいと思いますのであと、そうですね今日はあと10分ぐらいありますのでまだちょっと少しこの辺の話が続くんですけれどもの今日もう少し話を続けられるところまで続けていきたいというふうに思います。 まあ、皆さん、だいぶお疲れの人もいるかと思いますが、まあ多分あと10分少々ですので、ぜひあの頑張りましょう、えーっとで。今、ジョルダン加速という言葉が出てきましたので、そのまあ、ジョルダン速度という言葉をまず定義します。 あちなみにこのジョルダンっていう人はその、まあ、19世紀のフランスの数学者でしてで、えー、と線形代数の方では、えーとまあ、多分皆さんが学ぶ範囲のさらに先の方にあるんですけどもあのジョルダン標準形といったようなそういう行列のある一種の標準形などであの名前がよく知られている人です。でまあ、のこのジョルダンについてはその この面積リーマン積分においてこの面積がどういう時に定まるかということを調べたということで今のリーマン積分の枠組みではよく使われているということですね。で、まあ、そういう名前に残っているジョルダンなんですけれどもまず。 まあ、いくつか道具を定義しますけれども。えっと、一つ目にはその定義関数というのを定義します。えっとまあなんか定義関数の定義ってなんか名前ネーミングとしては変な感じがするかもしれませんけれども。と 教科書では173ページですね、載ってます。うんと。うん えっ、ー、と、A を、あの、ま、ユークリット空間あるいの部分集合としたときに、ですのであ、あちょっと先に式の定義を書いてありますけれども、解の A の xy、解ですね、これ、ギリシャ文字の解っていうものですが、解の xy は、まあ、ある関数なんですけれども、どういう関数かというと、 この点が A の中にあるときには1ですと。それから A の外側にあるときは0ですと。そういう関数を A の定義関数と言います。 ですので、えー、と直感的にはあのさっき、えー、とあの一般的な重積分をやった時とかなりちょっと状況に似てると思うんですけれども、まあ、例えばこれ、えー、と A という分集合があったときに、えー、ちょうど あのこの A のところだけ高さ1で切り抜いた豆腐を考えればいいわけですね。さっきの豆腐のモデルで言うとあのこの分子を A の範囲だけで高さ1を切り抜いたものとで。ですのでえと A の範囲ではこの fxy の値は1だけれどもまあその外ではまあ0ですよと。そういう関数のことをあ の, 解の A というふうに書きます。 あ豆腐が関数というわけではないんですけれども、まあ、豆腐のように考えておきますね。<笑>で、えー、とその次に。 多分この辺で終わるかなと思うんですが定義 5.3 というのがありましてこれはその一部が教科書ですと174ページにあります。 えー、と内容としてはジョルダン外速度と呼ばれるものとそれからジョルダン内速度と呼ばれるものを定義します。 ここでは、えっと B というのをその R2 のある有限な部分集合とします。それから。 B を含むような誘拐閉館を考えます。というところまで来たんですがうんとまあ時間的にもうそろそろ。 授業が終わりであるとという点とそれからうんと、まあ、このジェルダン外速度内速度の意味に関してはまたちょっと時間をとって解説することになると思いますので、えー、どのみちこの定義は多分次の時間にもう一度あの説明を始めることになると思いますのであの今日はそうですねこのジェルダン外速度とジェルダン内速度の前までやったということに しておきたいいと思います、えー、と一応今日の内容はここまでなんですが、何か質問はありますでしょうか。最後に、えー、と皆さんにとっては非常に残念なお知らせなんですが、あの来週 の, この金曜日というのは、皆さんご存知のように、まあ、クリスマスの日なんですね。しかしかながら あの一応授業は設定されておりますの で, でなかなか、えー、とこの辺の話はですねその演習では計算問題には出しにくいところですので、えーとまあ、演習の方は、ね、あの来週とか次回確かあのお休みになると思いますのでその間に理論的な話を少しでも進めるべく、まあ、皆さんにはあの大変つらいクリスマスになる人もいて大変かもしれませんけれども、まあ、来週また。 頑張って進めたいと思うのでよろしくお願いします。ということでじゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。